皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月12日、レギローへの挑戦を始めることにするという動画を以前アップロードしましたが、結論から申しますと、この魔剣士構成は諦めることにしました。運が良ければいけるのは間違いなさそうですが、なんとなく相当な運要素が絡む気がします。何がどう悪いという説明は私にはできないのですが、何度やってもここまでしか来られないということが、その証拠な気がします。 というわけで、先人たちの知恵を借りることにしまして、魔剣士から魔物使いに変更しました。魔物使いのいいところは、無知の特技のバイキルショットが強いところです。それ以外の基本的な戦い方は、魔剣士構成の時と同じです。とにかく、自分の天使の守りを維持して、ひたすらザオラル連打です。聖女の守りは、基本的にキメラにやってもらいます。キメラの特技は、天使の守りと聖女の守りとザオラルだけを使うように設定しています。 ベホマラーなどの回復呪文は使わせません。あと、気をつけることは何ですかね魔物使いの MP に気をつけるくらいでしょうか。これは、いわゆるゾンビ戦法というものを、どれだけ理解できているかを試される戦いだと思います。蘇生直後の無敵の盾状態がとにかく強いので、その状態を押し付けていくことが大切です。 そうこうしているうちに念願の発撃波の瞬間が訪れました。時間的には余裕でしたが、内容的にはいつ全滅してもおかしくない、本当にギリギリの戦いでした。なんだかドッと疲れてしまいました。普通にキラーパンサーを連れて行く構成の方が楽なのかもしれませんね。それはまた別の機会に試してみます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。